それでは、くれに飛ぶ鳥、長むれば。 o h なおで、ありがとうございまし た, ました。自由の皆さんでした。ありがとうございました。